環境利用東法マスターガイア剣山こんなヤサ男が修行時代のバキを加し状態まで追い詰めたというのか満足だぞ帰れ帰れあ<笑>軽くやっても響くな屋内はこんな。 ナイフいきなりかよ<笑>こんなのもお前銃だ銃拳銃持ってやがったのかよここたった今身を置くこの環境この条件のみを利用する差し当たって 人救いの水でも私が手にしたならばそれは立派な武器にもはやそれは兵器。 いい汗をかおっ何 なしだ。ずなぼこりを体にまぶして偽装してる。なぜ男らしく戦おうとしない。終<笑>ってた。いつの間に。われわれ二人は今ここで何をしてるんだ。ロシアの人よ。しかし。 ミスターシコルとガイア全存在を総動員した生き残り一体どう戦うああ来た Sickness! <gasps> <gasps> ・2・1・3・2・確実に来る幸福時間にこそ恐怖する・勝負アデー